タンパク質研究症例会の川端と申します今日は PDBJ を使ってタンパク質の立体構造データを見るという題目でこのようなタンパク質の立体構造データをどうやって PDBJ から検索してそれをどうやって分子部屋で見るかとそれをどんなふうに研究に活かしていくかという話を簡単に説明していきたいと思いますよろししくお願いします。 まず本日の話題なんですが最初にあの PDB データの成り立ちを簡単に説明していきたいと思います PDB とはどういう組織でどんな情報が収納されているのかどういうファイルフォーマットで書かれているのかとあと簡単にえと PDB データの検索方法のまあえと Tips のようなことを説明したいと思いますで次にえと立体構造データを見るためには分子ビューアーというプログラムを使う必要があります で現在さまざまな分子ビューアーが、えー、と開発されて入手可能なんですがその中で、えー、PDBJ が開発した m o r ル m i l というウェブブラウザーの中だけで使える、えー、とビューアーですねそれを、えー、と中心に説明していきたいと思いますで最後に、えー、とアミノ酸配列から、えー、と立体構造をモデリングするには立体構造予測をする方法というので、えー、と PDBJ が用意しているホームコースサーバーを用いた、まあ、簡単なホモロジンモデリング の手続きについいいてちょっとと説明したいと思いますであと最後に、えー、とここ最近非常に注目を浴びている α フフォールド2という、えー、と深層学習を用いた新しい非常に高精度な立体構造予測ソフトの予測について、えー、とどうやって使うかどういうふうに使えばいいのかという方について私の知るかあの簡単に説明していきたいと思います。 でまず PDB データの成り立ちについて説明しますで。そもそも PDB とは何かということなんですが、プロテインデータバンクの略です。でえー、とこれは今言わずもがなのところがあるんですけれども、あのタンパク質っていうのはアミノ酸が並んだもので、そのアミノ酸の組成や並び方によっていろんな形状、物性機能を持ちますで。その中でも天然の球状タンパク質と呼ばれているタンパク質は、 えー、とそもそもアミノ酸が長く並んだひも状のものがタンパク質なんですけれども生理条件下で唯一のコンパクトな形で折りたたまるという性質を持っていますなのでこの折りたたまってしまえば、えー、と X 線結晶解析 NMR や電子顕微鏡という技術を使ってこの形状を原子レベルで決定することができるとでそれを集めたデータベースがプロテインデータバンクであるということですで PDB は1971年にアメリカでスタートして2003年以降 3つの拠点、アメリカの r c s b PDB とヨーロッパの PDBE と日本の PDBJ による3点で協力して登録配布を行っていますで。PDBJ は大阪大学のタンパク質研究所内に設置されています。それで、あの現在、ほとんどの学術雑誌が立体構造決定を報じる研究論文の出版の条件として PDB の登録を義務付けているので、 実験的に決めた方が直接 PDB にデータを登録するような一次データベースの形態で運営されていますでまあ立体構造から分子機能や構造安定性に関する知見を得られるし分子進化や創薬の研究も役立つので非常に有用なデータベースですで先ほど最初に PDB は球状タンパク質の立体構造が登録されていると えー、と申し上げたんですがあの現在は、えー、球状タンパク質だけではなくて膜タンパク質も、えー、とかなりたくさん入っています。また、歩行素や薬剤と結合した状態のタンパク質であるとか複数のタンパクや核酸を含む複合体の構造もたくさん登録されています。であとと天然変性タンパク質といって こういうい伸びた構造のまま一向にこのえと一つの固まった形にならないタンパク質というのが実はえと世の中にたくさんあるということが最近知られてきていてでこうした天然変性タンパク質は形が決まらないので原則的に PDB には入っていません、それは当たり前です。ただこういった天然変性タンパク質でもえと他の分子と結合したときに形が定まるときがあるのでそうした状態の構造だけが入っているというふうにご理解ください。 PDB のデータの成り立ちなんですがまずあの現在の2022年1月12日段階のデータ数は18万5000件ぐらいのデータがあります。で、えー、と中で、えー、と実験証が大きく3つあって X 線結晶解析これが一番昔からある方法で今でも一番多くて 87% ぐらい X 線です。 NMR が今 7% ぐらいで電子顕微鏡が 5% ぐらいで昨今の電子顕微鏡のデータの伸びが非常に著しくてあの、まあ、主にクライオ電源と言われているものなんですが、えー、ともうどんどん NMR よりも、えー、といずれ追い抜くことはもう自明だろうと言われています。えー、PDB のデータは PDBID という4文字の英数字が振られています例えば 2HHB というのはこれ の, このヒモゴロビーなんですが。 1a5k とか、まあ、こんな感じで4文字のデータが PDBI で各エントリーについています。なので、この PDBI を知ることがデータの検索するための第一歩ということになりますで。各高分子にはチェーン ID がついていて、例えばヘモグロビンの場合4つのタンパク質ができていて、A さ、B さ、C さ、D さというふうに名前がついています。で各残機には残機番号がついていて、で その残機を構成する原子にも原子名がきちんと固有の名前で付けられています。これは後で説明します。でえー、と低分子化合物には化合物名が、えー、と3文字で付けられています。えー、と例えばアラニンでは ALA、ヘブだったら HEM とか、こんなの名前が付いているというふうになります。でこれはちょっと例をすると、えー、と例えばシテインは必ず CYS という3文字で呼ばれていて、グルタミン酸は GLU という3文字で記載されています。 でこれはあの、えー、と DNA を構成するアデニンで DA と呼ばれています。で指定を構成する原子もこれ厳密に名前が決まっていて Cα は必ず CA、Cβ Cb とかっていうふうにこう全部決まっていますで、えーと。要するに何が言いたいのかというとあの PDB 全体として非常にたくさん18万件のデータがあっていろんなオーサーが出してくるわけですがすべてのデータについて指定は CIS と呼ぶことが厳密にこう統一されていると。 シスのシーの Cβ 電子は必ず Cb と書くということが全部統一されて記述されているということになります。これはあの意外に重要なことで、えー、とこれを維持するのは実は意外に大変なことです。こ の, あの大きなタンパク質ですから、えー、と普通、小さなものでも1000以上の原子が、大きかったら10万以上の原子がありますので、それが全部きちんとした命名法に一貫してつけるというのは実は結構大変なことで、でこれはあのデータの人が苦労するところでもあります。 でそれで、えー、とこの次 PDB のファイルフォーマットについて説明しようと思うんですが、あのまあ、最初に申し上げる と,、えー、と、なんとなく構造を眺めるだけだったら、あの別にファイルフォーマットをあまり意識する必要はないですね。でえー、と特に昨今の分子ビデオは Fetch という機能があって、 あのビューアーが直接 p d b ウェブサーバーにアクセスして、そこからデータを勝手にダウンロードして見るということができるんですね。だから、つまり今までのように、あるファイルをダウンロードして、それをダブルクリックして開いて見るということをしなくてもあの、直接見れるようになっているので、そもそもファイルフォーマットが、えー、とユーザーが意識する余地がないという風な設定になってたりします。ただフファイルフォーマット自体は 必ずしも知る必要がないんですけれども、そもそも PDB データがどういうふうな構造で成り立っているのか、つまり例えば半期名とか残期番号とか鎖識別紙とか原子名というのはどういうふうに付けられているのかなというのはある程度知る必要があると思うので、あのまあ、それを知るためにやはりファイルフォーマットをちょっと見た方がいいと私は思うので、少し説明させてください。でえー、と今、2つのファイルフォーマットが併存する形になっていて、 えー、QPDB フォーマットというフォーマットと MMC フォーマットというのがあります。QPDB フォーマットは Q って書いてあるように、えー、と一番昔から使われていたもので、1971年から使われているものです。でこれはあの80文字の固定帳になっていて、えーとまあ、見やすいんですけれども、あのーえーと文字、文字数の限界があって、例えば鎖識別子は1文字、で原子版は5文字なので、あの上限があるんですね。 なので非常に大きなタンパク質複合体、例えばリボゾームとかウイルスとかの巨大タンパクのものは扱えなかったりするんですね。で、それを改定するためにあのその固定調ではないか、変調のフォーマットとして MMC フォーマットというのが、えー、と2014年から PDB の正式なフォーマットになりました。なので、えー、と今はこちらが、えーと PDB の正式フォーマットで、これはあのまあ昔から使っている人もいるから、付き合いでちょっと公開してあげているっていう、そういう立場を PDB を取っているというふうにご理解ください。で、PDB フォーマット、古い方ですね、っていうのはこんな感じで、この80文字の固定帳になっています。それで、あのであのフォーマットといったはすごく見やすくて、1アトム1行になっていて、1つの原子が1行で書かれているんですね。で、あの原子番号、原子名、残記名、チ、え、ェーン ID、 残機番号で原子中心の位置が XYZ 座標で書かれているってまあこうい う, ふうに非常に見やすい形になっていますただこれを見て分かるように例えばチェーン ID は一文字分しか用意されていないのでえと例えばえ50を超える100を超えるようなあの複合体である場合は一文字じゃ書けないのでそもそも二文字以上必要になってくるわけですねでえと 原, 子数原子番号のところも5桁しかないので 限界があるということになりますでこの限界を取り払ったのが、MMC フォーマットで、あのえー、とこういう形態になっていますね。あのまあ、ちょっと複雑で見にくいんですけれども、この原子座標を書いてある部分はこの部分で、えー、と表形式みたいな、Excel の表みたいな感じになっています。その Excel でいう、えー、と列名に当たる部分が最初にこういうふうに書かれて、これデータの名前ですね。 その後実際のデータがえーと量としてこう書かれていくという表形式になっています。で、そのデータの桁数は原則的に上限は設けない方向で柔軟に書けるようなえと仕掛けになっているということになります。で、シファル の, あの特徴なんですが、ああ非常によく整理されていて見やすいフォーマット、かつ人間にも機械にも読みやすいようなあの。 配慮がなされていいるととうこと で, すで、す、えー、シフ形式を今、PDB では PDB 形式とシフ形式、両方、えー、とデータを公開しているんですが、あのまあ、どうしてもシフを使わなければならない場合というのはちょっと一応強調しておきたいと思いますで、一つはあの巨大構造を扱う場合、例えばリボゾームの、えー、ファイルを見たい場合ですね、というのはもうシフ形式でしか書けないです、リボゾームは。なので、あのリボゾームの研究者は必ずシフ形式を使わなきゃいけない。 まあ、ウイルスとか大きなものを扱う人はもうそれはしかたがないので絶対に使うことになります。であとあの、皆さんの参加者の中で少数いると思われる立体構造を使ったプログラムを開発している方というのはあのできるだけ少なくとも入力は MOC に対応するようにすべきだと思います。で出力は何でもいいんですけれども入力はシフト形式読めるようにしないと。あのえーと もしそのプログラムを使う人はですね、PDB 形式でやしこ読めないとなると、えー、と解析できないタンパク質が出てきてしまうので、できるだけ入力は対応するようにしてもらったほうがいいと思います。あとはあの PDB データベース全体に対して統計を取るような方はですね、あのやはりシ フ, トベースシフト形式をベースにすべきかと思います。で例えば、このシフト形式だけしか公開されていないエントリーというのが実は結構あって、 PDB 形式変換負荷エントリーっていうんですが、それが現段階で2498エントリーは PDB 形式ではダウンロードできない、シフト形式でしか公開されていないというものがありますので、こういうのを全部使いたいという方、これ上位で比べればリボゾームが出てくるんですけれども、必ずシフトを使うというふうにしてください。あと、これ最後にこれが結構重要なんですが、の PDB のあのを使うためには PDBID、 そういうい 4HHB とか、そういう4文字の ID を、えー、と知っていることが、えー、と前提となります。でこの自分が、えー、と見たいタンパク質の PDBID は何かっていうのを探すっていうのは、実は、えー、となかなかトリビアルではなくてですね、もう PDB が18万ぐらいあるので、えー、と ど, れをどれを使ったらいいかっていうのを探すの結構大変ですで。どうやって探すのかっていうやり方なんですが、基本的にやっぱり3つ方向性があると思います。1つはあの やはり文献検索をしてしまうということです。で、あの構造を決定した論文には必ず PDBI では書いてあるので、えー、Google や p ウメ e m とかであの、まず文献を検索すると、関心あるタンパク質名と一緒に 3D ストラクチャーとか X-ray とかクラウドイエムとかってやると、あの文献がヒットしますので、それをパッと斜め見て、えー、と論文の末尾に必ず PDBI で書いてありますから、それで見るというのが、実は結構手堅い、ちょっと遠回りなようでいて、文献検索が非常にあのやっぱ充実しているので、 あのそれで探すというのは実は一番手堅い方法だったりすることがあります。で、あと手軽な方法としてやっぱ P、普通のキーワード検索を使う方法であの PDBJ のトップにこうフォームがありますから、ここに自分が見たいタンパク質名とかファミリー名とかリーガンド名とかを入れればヒットしてくるというふうになります。ただ、あのこのやり方だと、まあ、ご存知のように同じタンパク質が別の名前で呼ばれたりすることもあるし、 あ, とあるいは有名なタンパク質だとあの、例えばイミノグロブリンってあると、ものすごい数のものがぶわーっと出てくるので、その中でどれを使えばいいのっていうのが結構探すのが大変だったりします。ただ、詳細検索っていうページがあって、もっと細かく指定できるので、これも使いこなせば、えー、となんとかたどり着ける可能性はあると思います。であと3つ目は、えーと、もし見たいタンパク質のアミノ酸配列が分かっているのであれば、そのアミノ酸配列から検索するっていうのが、これが実はあの割と手堅い方法です。 なぜなら、あの結局、タンパク質名っていうのは結構いろんな言い方があって、遺伝子名、タンパク質名っていうのはいろんなシノニメがあって、えーと、必ずしもその1つのタンパク質を同定できないことが多いんですけれども、アミノ酸配列っていうのはそれが決まれば、えーと、正確にそのタンパク質、生物種も含めてタンパク質が決まるので、あの確実に同定することができるということです。で PDBJ だと、左側に Sequence Navigator ーーっていうメニューがあって、それの カスタムシークエンスという選んで、ここにアミノ酸配列をコピーペーストすると検索、ブラストが後ろで走って検索することができますで。この方法のいいところは、これは後で説明するホモロジーモデリングの異型を検索しているのと同じことになるんですよねその。今見たいタンパク質のアミノ酸配列と似ているタンパク質を PDB から探すということは、これ、立体構造予測の第一歩をやっているというふうにも考えられるわけです。でそれの もっと積極的にそれをするウェブサーバーというのホームコースというのを PDB で作っていて、これは基本的にはホモロジーモデリングのための異型を探すサーバーなんですが、それでアメリカ配列を入れると、例えばモノマーと複合体とか拡散とる複合体に分類されて PDBI でバーっとできるようになっているので、検索方法としても便利。これはまた、きとあの最後でホームコースの使い方でちょっと説明していきたいと思います。 はい、それでは次に分子ビュアの使い方つまり、えー、と PDB のサイトで実際に PDB のデータの一つを見てみてそれを、えー、とビューブラウザーの中のモルミルというプログラムで立体構造を観察するという演習をやっていきたいと思いますで分子ビュアは、えー、と非常にたくさんの種類が開発されて使えるんですけれども、まあ、今使用でよく使われているもの4つありました、えー、とまずパイ m o この2つは、まあ、いわゆるインストールして使う、えー、とプロアプリケーションとしてのプログラムです。で今回使ってもらうのは、えー、とインストールをしないでブラ ウ, ザーウェブブラウザーの中で起動する。 そういうプログラムを使ってもらいます。で、一番よく使われているのは、これ昔から j s モールというもの、これ HOMCOS ではこれを使っているんですけれども、今回は MOLMIL という PDBJ で開発されたプログラムを使っていきます。で、これはブラウザーの中で動きますので、インストール作業とか一切不要です。ネットワークにつながっていれば、普通に使うことができます。で、あの、開発したのは、この PDBJ のスタッフの、えっと、ギャージャン・ベッカーさんという方です。で、非常に、あの、えっと、驚くほど、 えー、きれいですすごくブラウザー内表示していると思えないほどあの遜色のないきれいなグラフィックスを出すことができて、起動も早くて、えー、優れたプログラムだと思います。でえー、と何の立体構造を見てもいいんですが、一応、まあ、流行りというか、えーと、新型コロナウイルスのタンパク質を見てみようかと思います。で題材にしたいのは、えー、SARSCOV2 の 3Clike プロテアーゼ、PDBID は 7RFW というものです。 これはどんなタンパク質かちょっとだけ説明すると、えー、と新型コロナウイルスというのは、感染した後非常に長いアミノ酸、7096アミノ酸かなものすごく大きなものを1回翻訳するんですね。それを切断して、10億個のタンパク質にして、機能を持たせるようにするんですが、その切断するタンパク質の1つが、このプロテアーゼということになります。でこれは創薬ターゲットになっていて、 えー、とファイザーが PF07321332 というのを知験をずっと続けていて、商品名パックスロビドということで、これがあのパックスロビドという阻害剤 と, えーとこの 3C ライクプロテアゼの強結晶というのがファイザー自身がサイエンスに論文を出してきていて、その PDBID が 7RFW というふうになります。じゃあこれ、今から私もブラウザを立ち上げて見てみましょう。まずブラウザを立ち上げて、 えっ、ー、と、PDBJ のサイトに行っていただきます。Google で PDBJ とやるとトップに来ますので、で、これで p d b のサイトに行きました。で、ここで、えー、と PDBID が 7RFW なので、ここに 7RFW と入れます。で、リターンするとこういうふうに出てきて、これは、えー、と 7RFW のトップページで、まあ、タイトルが書いてあって、Structure of SARS-CoV-2 Main Protease。これが、えー、3C-like Protease の別名です。で、コバレントインヒビター i b 結合した阻害剤のこれが p a x ロビ b ファイザーが開発した阻害剤。 ですであ文献もここにリンクが貼ってありますで。あと見ていただきたいのは、この機構造情報というところで、ここでこのエントリーに含まれている分子の一覧が出てきます。で一つは3 c ーライクプロテアーゼ、タンパク質ですね。で、えー、とユニプロットへのリンクも貼ってあります。で二つ目が化合物で、えー、とこう正式名は非常に長いんですが、えー、これがパックスロビドです。で、えー、PDB では3文字表記で 4WI という名前で呼ばれる。これが、えー、化学構造ですね。こんな形をしています。あと水。 でえー、と早速、えー、と立体構造を見てみようと思うんですがそれはあのこの右にあるメニューのこのこの非対称単位表示か生 物, 生物学的単位表示どっちかを選んでいただきますで今回はあの化合物に注目したいので非対称単位小さい方のやつを選んでとこれパッと表示されてこれがモルミルですすごくあのブラウザーないはすごく起動が早くてきれいに表示されますであのマウスの使い方を一応念のために言っておくと まず、分子の回転は左、マウスの左ボタンでドラッグすれば、こう回転します。で、変身は、えーと、中ボタンでドラッグするか、それか、えー、とシフトキーを押しながら左ボタンで変身します。で、ズームイン・ズームアウトは、えー、と右ボタンでドラッグするか、それか、えーと、中ボタンのホイールをクリックすれば、あロールすれば、で、ズームイン・ズームアウトができる。 でそれでえと残機名とか原子名えとこの原子は何かなとか知りたい場合はえと原子名をこうクリックするとこう下にこの場合はえと 4WI という化合物のえーと C20 という原子だって分かるとでタンパク質をこれクリックする と, えとこれがプロリンの132だということが分かるようになっていますそれでえとモルミルの基本的なインターフェースはちょっと分かりにくいんですがえと3つ重要なえとメニューがあります 1つはこの3本線になっているところと、あとこの三角が3つ書いてあるところと、あとこの下のこの三角ですね。で、ここが、えー、とファイル入出力とか全般的な設定をするようなメニューがこの3本線のところです。で、この3つ三角が書いてあるところっていうのは、これ、分子ごとの設定をするときのメニューですで。あと最後のこの小さなところが、これがコマンドラインを入力するところで、えー、とより細かい指定をして表示を変えたいときにここを使うと。 この3つのメニューを使って操作をするようになっています。でまずは分子メニューを見てですねあのどんなふうな分子なのかというのをちょっと 見, 見ながら表情を変えていきたいと思いますで。ここをクリックするとまず PDBID が出るんですがこの PDBID を、えー、とマウスの左ボタンでクリックするとこの中の構成分子が出ます。この A と B とが出てきて A をさらにクリックするとアミノ酸がバーッと並んでくるのでこの A というのがこのタンパク質なんだなということが分かります。 で、B の方をクリックすると、4WI と出てきて、これがこの、えー、と阻害剤ですね、パクスロビドを表しているということがわかります。で、A を、えー、とこの右クリックすると、表示のメニューが出てきますので、これでディスプレイを例えば Cα トレースってやると表示が変わかります。で、えーと、同じように、えーとえー、これを今原子、原子各原子を空間充填でし 表示したいと。場合はディスプレイでアミノアシッドを選んでスペースフィルってやるとこういうふうに空間重点になるという感じになりますで。これをもう一度カートゥーンに戻して、えー、と例えば色を変える場合は、えー、カラーで例えば二次構造ごとの色分けにしたりストラクチャーって選ぶ と,、えー、とヘリックスがマジェンタシートが、えー、黄色で表示されるというふうになります。 で、同じような感じで、化合物だけを空間充填で表したい場合は、B を選んで、4WI を選んで、それでディスプレイでアミノアシッドスペースフィルってやると、化合物が空間充填になると。で、同じような感じで、あるアミノ酸だけ空間充填したい場合は、例えばフェニュラニー8だけを選んで、ディスプレイでアミノアシッド空間充填スペースフィルってやると、このェニュラニー8だけが空間充填。 こななようなインターーフェースになっていますでそれで、えー、っともうちょっと生物学的に意味があることをやってみようかと思うんですがあのこのタンパク質の活性部位をちょっと見てみたいとそうすると対応するウニプロットを見るとアクトサイトって活性部位のアノテーションがあってそれは七陣の41番とシスティンの145番だということが分かりますでこれの立体構造上の位置を確認したいでもう えー、とオミクロン株は非常に多数の変異が入っていることが有名なんですが、多くの変異はスパイクに入っているんですけれども、実はこの、C、3C ライクプロテアーゼ、NSP5 が別名なんですが、の132万のプロリンが7時に変わるという変異が入っていますで。これの立体構造上の位置を見てみて、変異による機能の影響を考えてみたいということです。でこのさ7時41、失点145、えーと、プロリン132というのの位置を、えーとえー、と調べて、それでスティック表示にしてみようと。 いうのをやってみたいと思います。えー、っと、これがデフォルトの状態で、で、この未分子メニューを選んで、この ASR を選んで、それでまず7人の41を探します。というのは、えー、ここですね。これを選んで、で、これでディスプレイでアミノアシッドでスティックを選ぶ。そうすると、ここが表示されますね。で、同じように指定の145を というのを選びますこれで、すねでディスプレイでアミノアシドでスティックでてあると、ここが選択されて、で最後に変異部位のプロリン132っていうのはここですね。これを選んで、ディスプレイのアミノアシドスティックあると、こうなります。で、これで見ると、まず7四4 1はこの阻害剤の V に非常に近いと、まあ、いかにも活性 V という感じになります。で、テ t の145っていうのは、これは実は、えー、と阻害剤と直接共有結合して、 このパクスロビドというのは共有結合型の阻害剤というか新しいタイプの阻害剤だということがわかります。で、オミクロンの変異部位、プロリーの132というのはここで、あのまあ、この活性部位や阻害剤の結合部位からはかなり、えー、と一定の距離があるので、直接の影響はないだろうというふうに期待されると、ただ間接的には影響するのかもしれない、そこはちょっと実験してみた方がいいのかもしれませんが、直接の影響はないだろうと期待できると、そういうことがわかります。 最後により細かい設定をコマンドラインからやってみようというのを少し最後に終わりたいと思います。まず、リガンド周辺の原子を強調して表示したいというときは、ちょっとメニューだけでやるのは難しいのでコマンドを打つ必要があります。それをやってみましょう。コマンドはこの右下の左下の三角を押してここにコマンドラインで打つことになります。 でまず全部の表示を消します。Hide, Cartoon, All ってやると、カートゥーンが消えますで。Hide, Ball, Stick, All ってやる と,、えー、と、ボールスティックが消えて、それで、Show, Sticks, b y Les, ここちょっとややこしいのか、Less N, 4wi, Around 5ってやると、これは、えー、4wi という、えー、と化合物のゴーオングストローム以外にあるものを、えー、と残機単体で選択してでそれをスティック表示にするというそういうコマンドです。でやるとこうなります。で、これだ と,、えー、と 4wi がどれだかわからないので 4wi をち ょ, ちょっと強調するためにショーボールスティック、えー、s の4 w i ってやります。そうする と,、えー、とこんな表示になります。 これが 4WI で、えーと、この周りのやつがその結合に関与しているあのタンパク質の原子です。で、えっ、ー、と、原子番号をちゃんと知るためにラベルを付けます。で、ラベルバイレッスン。ちょっとこれコマンド長くて恐縮なんですが、えー、ゴングストローム以内にある残機を選んで、それの Cα に、えっ、ー、と、残機名と残機番号。 のラベルをで、やるとこういうふうになって、これでえと全部表示されますね。7時の41活性部位は近いのと、指定の145は共有結合していると、まあ、それ以外にもいろんな皆さん関与している、例えばグルタミンの166っていうのは、主鎖でパックスロビドと2カ所で共有結合しているということが、これで見て取ることができるということになります。 でこんなふうにあのモルミルは結構高機能でモルミルのコマンドはパイモルのコマンドに順調して作られているんですが、えー、とパイモルとちょっといろいろ違うところがあってですねこのポイントを2点だけ強調しておきますでパイモルだとですね例えばハイドカートゥーンって打つとカートゥーンが消えるんですけれどもモルミルだとハイドカートゥーンって打っても何も起きませんでハイドカートゥーンカンマオールってこのノ、えード原子を ハイドするかっていうちゃんと限定値をつけないといけないということ。であ と,、えー、と、パイ物だとカラーレッドオールってやると全部赤になるんですが、えー、モルミルだとこれも何も起きません。でモルミルだと、えー、原子の色を決めるコマンドはカラーでカートゥーンの色を決めるコマンドはカートゥーンカラーになってます。だからカートゥーンの色を変えたい場合はカートゥーンカラーレッドオールと打つ必要があると。これもちろパイ物と違う点なのでご利用ください。 マルミーのコマンドの主要な、まず選択するコマンドですね。こう、いろいろ主要なものがありましたので、えっ、ー、と、まあ、オール以外に、例えばチェーンとかレス n が残機名、ネームが原子名、シンボルが元素名、レス s i が残機番号とかですね。こういう指定詞があって、こ例も書いてありますので、これを参考に見てください。実行コマンドはこんな感じです。で、show っていうのは show spheres っ, ってやると、えっ、ー、と、Q モデルの表示。hide sphere で Q モデルの表示。 スピアーズ以外に、Lines とか Sticks、Ballstick、Cartoon、Backbone、CI、Trace ですね。とか、いろんなものをここに入れ替えることができます。まあ、こんな感じで、大抵のことは一応できるんじゃないかと思います。それから、あのモルミルが優れている点の一つとして、えーと、Web ブラウザーの、えー、で開発されているので、Web アドレスを書けば、それで立体構造を表示することができます。例えば、このアドレスですね。 http.jorgmolmil2sharpfetch7rfw であって、このアドレス一体をブラウザーのアドレスのところに入れると、もう構造がパッと表示されるということになります。でこれは、あの例えば、えーと、メールとかあの SNS とかで、えーと、この立体構造を見てほしいというふうなときに、このアドレスを書いておけば、他の人もこのアドレスをクリックすれば、これが見えると。 で同じように、この後ろにコマンドを書き加えれば、例えばこの場合だと、えー、と 4WI っていうリガンドをスペースフィル、スペアズで表すという、これを小スペアーズレスエンドというてあるんですが、そうすると、ちゃんとこの、えー、と阻害剤がスペースフィルになった状態を、えー、と再現するようなことが一行で書けるとで。これをメールで、えー、と研究者の仲間に送れば、みんなこの表示を見ることができると。これは意外に便利な機能です。 それから、皆さんの中に、自分たちの研究室のウェブページに、自分たちが決めた構造のえと分子の絵が出るようにしたいと。そういうページを作ってみたいという方がもしいらっしゃいましたら、オノミーはそれに対応するのも簡単です。で、これがあの一番簡単なえとシンプルなサンプルプロ、HTML のファイルを書いてみたんですが、このぐらいの行数で、このえとウェブページの真ん中に、この構造が表示されるようなことができます。このえーとロード PDB に PDB コードを入れて、 でコマンドラインでどういうふうに表示するかをここに書いてあげればその通りにこう出るとこういうのがこのくらいの行数で書けますさらにちょっと凝ったプログラムとしてこのボタンをつけてボタンを押す と,、えー、とリガンドだけが表示されるようにするとかっていうのも比較的簡単に書けてこのくらい書き加えることでこのボタンを押すとリガンドがスペースフィルになるというのも書けるようになっていますまあこういうのを作ってみたいという方がいましたら是非参考にしてください それから、モルミルを活用した例の一つとして、PDBJ では、一般の方向けのコロナウイルスの構造を解説したページというのを作りました。えー、とこのアドレスを見てください。そうすると、これが開いて、これ全部モルミルで作られたコロナ関係のタンパク質の立体構造とその説明が表示されるようになっています。で、えー、とこの説明動画も YouTube にもありましたので、まあ、興味がある方は見てみてください。はい。そうしましたら、次に、 アミノ酸配列からの 3D モデリングについてのお話をしたいと思います。主に HOMCOS という PDBG のサービスを使いますが、最後にちょっとアルファフォールド2についてもコメントしたいと思います。まず、そのアミノ酸配列から 3D モデリングをする、いわゆる立体構造予測なんですが、それのアプローチが2つ大きく、アプローチがありますので、それの説明をしたいと思います。 で一つは、異型を使う方法ですね。ホモロジーモデリング法とか、比較モデリング法とか、テンプレートベース予測法、異型ベース予測法という方法です。でこれはあの、PDB のデータベースの中の、えー、比較的予測したいアミノ酸が取る一体項に近いと思われるものをベースにして、それを修正することで予測していくという、そういうアプローチです。 でもう一つは、異型を使わないアプローチがあって、それは非経験的予測法とか、アビニウス用予測法、あるいはデノボ予測法といいます。でこれはまあ異型構造を基本的には使わないで、まあ、物理科学的な原理に基づいて立体構造をビルドしていくという、そういうスタイルです。でどちらも一長一短があって、異型ベースの予測というのは、まあ、とにかく異型構造がないといけないと、異型構造が見つからないと全然予測ができないということが。 ただ、鋳型があれば計算量は少ないですし、遺、え、測、ー、性でもいい鋳型があれば高いです。で、デノブ予測法はそれの逆で、鋳型立体構造は不要なので、どんなタンパク質にも適用できるんですが、計算量は一般に多くて、で特にやっぱり、良い高い精度よりには、かなり膨大な計算量を投下する必要があると言われています。 でそれ で, でこれはの実は今まで僕ずっとこういう2つの分類というので、えー、と授業とかを持ってきたんですけれども、えー、とここ12年に登場したアルファフォールド2いわゆるルゼッタフォールドというあの深層学習を使った予測法は実は、えー、とこの2つの両方を同時に行うような感じになっていですね鋳型があればそれを使うけどなければデノボで作ってしまうというふうになっていてそれで高い精度を上げているというふうになっているこれもまた後で説明します。 でえー、とホモロジーモデリング、異型ベースの方法の大体の、えー、と段取りをもう一度説明すると、まず予測したいアミノ酸配列に対して似ているタンパク質が立体構造データベースにないかどうかを探していきます。でこれを、まあ、とりあえず最初のステップ1でフォールド認識と、まあ、便利と呼びますで。どうやってこの予測する対象の配列が 取りそうな立体構造を探してくるかというと、まあ、一番簡単な方法はブラストなどの普通のアミノ酸配列の相動性検索を使うことです。つまり、アミノ酸配列が似ていれば立体構造も、立体構造の保存性が高いので似ているという原理を使うということになります。でそれ以外にも、サイブラストやハマーとかのプロフィール法やスレディング法など、まあ、いろんな方法が好感度の方法といわれても提案されていますでホームコススが使っているのはまあ単純なブラストだけです。 でこの異型構造、テンプレート構造が見つかったら、その異型構造とそのアライメントを使ってアミノ酸配列を入れ替えていきますね。でそれで、その際に即座原子を入れビルドし直す必要があるし、もし挿入されたアミノ酸、あるいは削除されたアミノ酸があったら、その部分も作ってあげて、ちゃんとついつまがうように作り直さなきゃいけないんですね。でこの部分を、まあ、とりあえずモデリングと呼ん で, で、このモデリングにはもう専用のソフトがあって、 えー、と多分一番よく使われているのは、えー、とモデラーというソフトとあとスイスモデル他にもあのベーカーのグループのドゼッタ CM コンパラティブモデルの ZCM とか 3D ジグゾーとかいろんなプログラムがこの作業をするように作られています。えー、と異型ベースの立体構造予測の場合予測したい配列とその異型のタンパク質でどのくらい配列が似ていたかによっておのずとその予測精度が決まってしまいます。 それを示したのがこのスライドです。これはチオレドキシンというタンパク質に対して、えっと異型ベースの予測構造が青、正解構造が赤で示しています。これは異型として CNSI 点が 86.5% の構造を使った場合、そうするとこの青と赤が極めてよくリボンズでも一致しているし、この原子レベルで見てもかなりよく即さまで向きが合っています。 RMSD は、あの視差だけだと 0.64 で非常によく当たっているということが言えると思います。でそれが、e、鋳型をシークエンス相手が 52.5% の構造にした場合は、えーと、リボンズではそれほどはずれていないんですが、全、えー、電子で見ると結構速さの構造が変わっているし、視差も部分的にこうずれていることがわかりますね。ねさらにシークエンス相手が下がって、 25.3% の構造を異型にした場合は、このリボンズで見ても、このヘリクスの巻きの部分のズレが無視できなくなっています。で、全年史で見ると、大きく構造が決まっている部分もあるし、このトリフトファンのところは合ってますけど、あとはほとんどずれちゃってるということが分かると思います。で、このように、えー、と異型ベースの構造予測をする場合は、どのくらい配列、その予測したい タンパク質の配列と鋳型構造が似ているかによって自のずと予測精度を推察することができるというふうに言えると思います。えっ、ー、と、鋳型ベースの、えー、とホモロジーモデルの時に、えー、ときに鋳型をブラストで探した場合にはだいたいシークエンスイトから 25% ぐらいのものまでしか発見できないんですが、実際に PDB データベースを見ると、もっと 配列ががが似似てていいいな場場合合でも似た構造あある場合があるというのを知られています例えばこのヘモグロビンのアルファーサは、えー、とこの2枚以外のグロビンのタンパク質とシークエンスが 17% ぐらい似ているんですが立体構造はかなりのに似ているとまた E ライのヘモグロビンライクなタンパク質ともシークエンスが 17% ぐらいなんですが構造はかなり似ているとでこの2つはプロフィールーサイブラストとかのプロイ フ, フォールで発見することができる。 でえー、と配列では見つからないような、元っと遠縁のホモゴグ、例えば、えー、とあのフィコシアニンとかですね、とヘモグロビンというのは、もうシークエンスが 10% ぐらいになるんですが、それでも似ている場合があるということで、このブラスト以外 の, あのより高感度な方法で鋳型を探すというのもあの、よりたくさんの構造を予測するための方向性の一つとして、いろいろ試みられています。 それで、こうした異形ベースの構造予測の技法を使ってゲノム中のタンパク質のどのくらいの割合がモデリングできるのだろうかというのを調べてみたのがこのグラフです。これはちょっと古いんですが2019年8月7日時点つまり今から2年ちょっと前ですね、ぐらいの結果です。で大腸菌と人についてユニプロットに入っている。 大腸菌の4519個のタンパク質と人は2431個のタンパク質について調べていました。で、こちらがタンパク質単位の統計で、こちらがアミノ酸単位の統計です。で、赤い部分が、えー、ともうその構造が決まっていると、100、つまりシークエンスアイデンティティのい、e、方があったということですね、部分で、えー、とピンクの部分がブラストで、えー、とホモログがあって、モデリングが可能だというふうに認識されたものです。 でこれで見るとですねあの、えーと、タンパク質単位の統計だと、大、え、体、ーえー、30% か 40% ぐらいが大腸菌 も, 人もえっ、ー、もそのもののタンパク質が決まっていて、モロジーモディングを使うことによって 70% ぐらいのものはとりあえず部分的にでも予測ができるということが分かります。ただ、これはアミノ酸単位で統計を取ると、大腸菌ではあまり変わらないんですが、人だ と,、えー、とずいぶん割合が下がってきます。えー、とそのものが決まっているのが 15% ぐらいで、 ホモロジーモデリングをしても 45% ぐらいのものしか人は決まらないと。でその代わりに何が増えてきたかというと、この、えー、と TM って書いてあるのが、えー、とマックアンツーヘリックスを持っている膜タンパクの部分ですね。で、DO って書いてあるのはディスオーダーで、これは天然変性領域、つまり、えー、と1位に形が決まらない と,、えー、と。生理条件下でもずっとフラフラしているようなタンパク質を、えー、と DO と書いて で人のアミノ酸単位で見ると、このディスオーダーの部分は無視できないぐらい25、25% から 30% 近くものが入ってくるというふうになると、うん、こういう状況です。で、こ の,、えー、とこの灰色の部分は、えー、とまだあのこれから決まる可能性があるんですよ。ディスオーダーでもなく、真っ赤タンパクでもないので、あの実験的にやれば、まだ決まる可能性がある部分ですが、この DO の部分は、例えばアルファホールド2という最新のプログラムを使っても、この部分もどうにもならない。 で後で示すようにアルファフォールド2はこの部分を結構ちゃんと予測してきているのでそれがすごいんですけれどもこれまた後で説明します。なので、まあ、一応分かっていただきたいのはホモロジーモデリングのツールを使うと、まあ、あのタンパク質単位では7割ぐらいアミノ酸単位でも人で 45% ぐらいは一応モデリングができるということは分かっていただきたいと思います。はい、でホモロジーモデリング法の使い方の留意点をもう一回確認しておきます。 えー、とまず、異型構造の選択とアライメントで予測精度がほぼ決定されてしまいます。で先に示したように、えーと、よく似ている、配列が似ている異型構造があれば予測精度は高い、そうでなければどんどん下がっていくと、そういう傾向にあるということが分かります。あと、異型構造とアライメントされていない部分ですね、挿入部分、ループ部とか挿入部分の予測精度っていうのは一般に下がってしまうので、この部分は結局、あの異型がないので、 デノボ法的に一から構造をビルドする必要があるのでなかなかきちっとした予測をするのが難しいということがあります。で鋳型ベースのモデリングというのは今までタンパク質の単量体を想定したお話をしていましたが実はタンパク質タンパク質の複合体であるとか化合物タンパク質の複合体に関しても同じような考え方でモデリングを行うことができます。タンパク質タンンパパクク質質のの複合体の場合体場は 基地の複合体の立体構造を異形としてそれを予測した配列2本ですねにそれぞれ置き換えてビルドすれば予測立体構造除複された複合体の立体構造ができるということになります。で化合物タンパク質の複合体も同じで、えー、と異形としてタンパク質とある化合物の複合体の構造があれば予測したアミノ酸配列と 予測したい化合物の構造を入力してアミノ酸配列を入れ替えて化合物を置き直せば化合物タンパク質の複合体の構造も E 型ベースで予測できるということになります。えっとこうした E 型ベースの予測を目指してですね、えっと特に複合体立体構造の検索やホモロジーモデリングのためのサーバー Homcos というのを、えっと、我々は数年前から作って公開しています。 でえー、とアドレスはホームコスで Google 検索すればこうヒットしますで。いろんなサービスがあるんですがあの例えば、えーと、タンパク質にあるタンパク質を入力、アミノ酸配列を入力して、えー、とそれの結合分子を検索してくるとかあるいは、ある化合物構造を入力としてその化合物の結合をしているタンパク質を検索してくるとかあるいは、えー、とホモタ量体アミノ酸配列を1つ入れてホモータ量体をモデリングする。 アミノ酸率を2本入れてこういうヘテロの複合体を予測するあるいはアミノ酸配列と化合物構造を入れて化合物タンパク質の複合体を予測するとこうした機能がついていますこうしたたくさんあるフォムコスのメニューの中で今回は一番最初のタンパク質に対する結合分子の検索をやっていきたいと思いますでこれはどういうサービスかというと まずユーザーはアミノ酸配列1本を問い合わせ配列として指定しますそうするとホームコスサーバーは PDB に登録されたアミノ酸配列のデータベースに対してブラスト検索をかけますそうするとこの問い合わせ配列と相当なタンパク質のリストが得られてでホームコスサーバー内部にこれらのタンパク質とコンタクトしている分子の表というのを持っていますででそれで最終的にホームコスサーバーは問い合わせ配列と 相なタンパク質がコンタクトしている分子の一覧を出してきてそれがこの問い合わせ配列とコンタクトする分子の予測リストになるとこういった段取りになりますはいそれでは、えー、とホムコスを用いた立体構造予測結合分子予測の演習として、えー、と実際にブラウザを立ち上げてやってみたいと思いますで今回対象とするタンパク質はこのユニプロット ID の ASAH1UnderbarHuman アシッドセラミダーゼというタンパク質に対して構造予測をしてみたいと思います。まあ、これがあのサイズ的にもちょうどいいのでこのタンパク質を選ばさせていただきました。でこのタンパク質はえと酸性セラミダーゼ、アシッドセラミダーゼというタンパク質でこのセラミドという部分から脂肪酸を切り出してスフィンゴシンを生成する酵素ということになっています。はい、それではえと私もえとブラウザを立ち上げて、えー 実際にこのサービスを使って構造予測をしてみたいと思います。それではブラウザを立ち上げて演習を開始したいと思います。はい、ブラウザを立ち上げてまず Google から Homocos と入力して Homocos サーバーにアクセスします。これですね。はい、これが Homocos のトップ画面です、えーと。先ほど説明したように5つのメニューがあります。 でこれは今回はこの一番上のタンパク質に対する結合分子の検索をクリックしてください。でえー、とタンパク質に対する結合分子の検索では、アミノ酸配列を指定する方法があります。でいろんなやり方で指定できるんですが、まずユニプロットの ID を指定する方法と、アミノ酸配列を直接コピーペーストで入れる方法と、PDBID とチェーン ID の組み合わせを入れる方法と、PDB ファイルをアップロードする方法の4つが用意されています。 で今回は、えーと、ユニプロットの ID を入れてください。えっ、ー、と、先ほど説明したように、アシッドセラミナーゼ ASAH1 アンダーバー Human と入力して、それでサーチをします。そうすると、えー、と検索が走って、えーと、こんなような画面が出てきます。これが、あのえー、基本ってコンタクトバー表示と我々は呼んでいるんですが、こんな感じの画面が延々と続きます。 どんなふうになってるかというと基本的にアミノ酸配列今回のクエリー配列は395アミノ酸395個のアミノ酸があるんですがそれが横にこう並んでいると思ってくださいで最初のユニプロットフィーチャーテーブルズっていうセクションはこれはユニプロットに書いてあるアノテーションフットノートがまとまって書いてありますシグナル配列があってでドメインが α と β で2つあって活性部位が143残決めで あとディスオーダー予測を別個かけてあって、前半があのちょっと16段階目がディスオーダーと予測されています。で、モノマーと書かれている領域は、えー、とこの単量体の、えー、ホモログが PDB にあったと。この場合、PDBID5U81 ってこういうふうにアライメントされて、シークエストアディティは 83.5% でした。で、この、えー、と赤い部分がアルファヘリックス、黄色がベータストランドで、灰色がコイルというふうになって、二次構造で色分けされています。 であ と,、えー、とこう下に続くのはこれあのヘテロタンパク質複合体のホモログがあった場合ですね。でそれがあのこの赤い部分があのこの、えー、とバインディングサイトになります。はい、というのが並んでいたとあと同じように化合物ですね化合物との複合体が取れている場合どんな化合物が、えー、とどこにもバインディングサイトになるのかというのがこう続いているとあと、えー、金属イオンというふうに続いてくるというふうになります。 で、早速まずあの、単量体の構造から見てみましょう。この 5U81 っていうのをクリックしてください。そうすると、こういう画面が出てきて、え、j ス m o l でえと構造が表示されます。それで、えと、これ表示されている構造っていうのは、これテンプレート構造と、えっと、シー q u e n c e r e p l a c というのを選ぶことができます。 でえー、と見かけは全く同じなんですが、えー、とあのホムコスというのは、えー、とホモロジーモデリングの実は、異形を選択するところまでしかやらなくて、それで、えー、と異形を選択した後、えー、と予測配列に配列を置き換えていく作業をしなきゃいけないんですが、その部分は、えー、とこの簡易モデル、シークエンスリプレイスドスリーデ 3D モデルということだけをやって、あとはあのご自分でやってくださいという立場になっています。でこのシークエンスリプレイスドスリーデ 3D モデルというのは何かというと、 鋳、え、型、ー、の、えー、とアミノ酸配列を予測対象配列のアミノ酸配列に入れ替えてしまう入れ替えるっていうのはちゃんと入れ替えるんじゃなくて、えー、とその名前だけを入れ替えるとあと残機番号も入れ替えるというふうにして入れ替えたものだからこれあのかざして出てくるこの残機番号っていうのはちゃんと予測対象配列の残機番号で、えー、とアミノ酸になってるんだけれどもちゃんと即座はビルドされていないということになります。 まあ、これでもあのえと残機の位置はちゃんと分かりますし、大体の様子をつかむには十分だということになる。で、ここをクリックすると、この Sequence Replaced 3D モデルを PDB 形式でダウンロードできるし、テンプレートもダウンロードできます。で、それであのもっとちゃんとモデリングしたいという方はですね、この Modeler Script というのを押していただいてみると、そうすると、モデラーが実行されるのではなくて、モデラーを実行するのに必要な3つのファイルをダウンロードすることができます。 でそれで、えー、ともし皆さんが、えー、とパソコンにモデラ を, 実をインストールしてあれば、えー、とこのコマンドで、えー、あのちゃんとしたホモロジーモデルを作ることができるということになります。でこれなんでこういうふうな形にしているかというと、実はモデラーっていうのはアカデミックフリーなんですが、アカデミックじゃない人はフリーじゃないソフトウェアなんですね。なので、こういうふうにウェブサーバーで誰もが使えるようなところにモデラを入れるっていうのはちょっと問題があるので、それでこんなふうな形にさせていただいています。 だちゃん と,、えー、とモデリングをしたい方はモデラをインストールして、このホームコースのページを利用してモデリングしてみてください。はい。ということです。で、それで、えー、と今これ、単量体の構造ですね。で、えー、とこれはあのシークエンスリプレイスモデルで、えーと、かなり似ている異形なんですが、でもところどころはミノ酸配列が違っているということが、この、えー、とアライメントからわかると思います。で、えー、とそれで、今度は化合物の複合体を見ていただきたいんですが、 カゴボスのところはこのコンパウンドというところにカゴボスの複合というの一覧が並んでいて最初、ナグがいっぱいあってこれはあの就職される、等収縮されるものなのであまり面白くないのでこの JRY というのを選んでみましょう。これが基スに近い分子です。基スのセラミドってやつですね。この 6MHM というのをクリックしてください。そうするとこの JRY っていうこの分子です細長い分子ですね、ちょっとセラミドとかに彷彿とさせるような。 分子が結合した構造が表示されてで、これも同じようにシークエンスリペースモデルが化合物付きでダウンロードすることができます。で、えっ、ー、とここのえー、トグルでオンオフができて、それでバインディングサイトも一応こ、あのこのちゃんと同点することができます。これもちゃんとあの予測対象配列のアミノ酸の番号とえっ、ー、とあの残機名に入れ替えて表示することができるということ。 でそれであとあの便利な機能としてですね、えー、とあの各アミノ酸の部位ごとに、えー、とどういうふうな構造上の特徴があるかという一覧で見たいという要望ごに応えるために作ったのがサイトテーブルというのがありますこれをクリックしてくださいそうするとこういう表が得られてこれは、えー、と先ほどのコンタクトバー表示と元にしているデータは全く同じなんですが見せ方が違っていて、えー、と各1行1サイトで えー、と構造ななどの特徴がサマリーになっていますで何が書いてあるかっていう と,、えー と, まああえー、と残機番号とまあ残機名とあとセカンダリストラクチャ二次構造とウモレー度ですね溶媒露湿度 と,、えー、とあと結合部位になっている場合はどんな分子の結合部位になっているかっていうのを簡単な一覧とあと中でマルチパライメントを簡単に作ってあってマルチパライメント上そのサイトに出てくるアミノ酸の種類 っていうのが並ん で, いますでえっ、ー、とまあ あ, あとユニプロットのアノテーションとかも書いてありますね。でえっ、ー、と例えばここの143番目ユニプロットでアクトサイトでこれは活性部位になっているということが、えー、と示されて重要でそれであの、えー、と複合体もこのコンパウンド化合物の WTF とか HJ とか JRY とかっていうのがここにバインドする複合体があるということが分かります。 でそれで、ユニプロットにはあのバライアントとって変異体の情報もちょっと入っていて、例えばこの138番目は E から V のバライアントがこの病気の原因になっているというふうにオミムに書いてあるということがアノテーションに書いてある。とで各 V ごとの収まりは、ここ、例えば138をクリックすると、こういうえと表示が得られて、138番目はどんな特徴を持っているかというのがわかると。で、アライメントを見ると、こんなふうな。 になっていて、い、えー、この部位にはほとんどグルタミン酸なんですが一箇所だけアスパラジン酸が出てくるということ で, でそれ以外のアミノ酸に変化した場合例えばバレーに変化した場合はすごくいやあの多分機能上問題になるんじゃないかということが彷彿とされるということです。でそれで、えー、とこの138番目をバイニングサイトとしている例えばこのコンパウンド i3c っていうのをこうクリックするとえー 同じこの部分がこれが138番目のグルタミン酸ですねでこ の, この分子、えーとえー、I3C というのとあの明らかにコンタクトしていてこれが置換されるとこの分子はつきにくくなるだろうということが、えー、と推察できるということになりますで、えー、とあと便利な機能としてはあの このユニプロットに書かれているバライアントに関するサマリーというのがこのバライアントというこのボタンを押すとそれが、えー、と生成されます。でこんな感じで、えー、とこいろんな病気のタイプのことにまとまっていて例えば、えー、とこのファーバーリポグラヌロマトーシスという病気に関連するサイトは14個あってそれぞれがこんなような構造上の特徴を持っているということのサマリーが表示されます。えー、ここで アシッドシラミダーゼのユニプロットに書いてある変異体のサマリのページについてもう少し説明したいと思います。でアシッドシラミダーゼにはユニプロットにこのように、えー、とカテゴリーこの2つの変異体、14個の変異体、7個の変異体に分類してかれていてこの2つの変異体はこの長い名前の病気ですねスピナルマスキュラーアトロフィービズプログレッシブマイオクロニックエピルスピシーという病気が2個 で, で14個の変異体は ファーバーリポグラヌーロマトーシスという病気に関連すると書かれていて、で最後 の, この7個の変異体に関しては LB スラッシュ B、l イ k e l y b e n i g ビナインということで、まあ、あの中立的で特に病気とは関連のない変異というのは7個あるというふうにインポートにアノテーションされています。でそれがあの構造上どういう特徴を持っているかというのをこれまとめてサマリーになっているんですが、まずバリッ i エクスポーズドと書いてあって、溶媒 に露出しているか、あるいは溶媒から埋もれてタンパク質内部にあるかというのが、えー、とタンパク質全体だとこのように埋もれているが 57% で、えー、とエクスポーズが 42% という割合なんですがこの14個の病気に関する変異体は明らかにこ埋もれているものが多い と, で、えー、とこのライクリービナインの方はあのやはり、えー、それほど多くはないという傾向があります。 であ と,、えー、と、この病気に関係あるものはこのヘテロタンパク質の複合体の解明に来やすいで、えーと、化合物との結合部位になりやすいと、あとメタルですね、えーと、なんだかの金属の結合部位になりやすいという傾向があります。あと、この最後に書かれているのは n フレック a バライアント 0% というのは、これはあのそのサイトのマルチパラライメントを作った時に、えー、ときに変異先のアミノ酸が一度も出てこない場合が非常に多いと。 ということになります86それであのこうした、えー、と病気の原因のアミノ酸変異についての、まあ、一般的な、えー、と経験的な法則性というのをまとめるとこんなふうになるんですがあのまず基本的に、えー、と埋もれている部位溶媒露出度が小さい部位に変異が入るとあの構造全体が不安定になって えー、とその変異部位が活性部位に近くても、えーと、遠くてもですね、えー、同じように構造が、ホールドした構造がほどきやすくなってしまうということになります。それで、えー、とタンパク質全体の機能を失活しやすいという、こういう傾向がまず見て取れます。あともう一つは、マルチパラライメントから得られる情報で、相当タンパク質群で観察するアミノ酸の割合が小さいアミノ酸に変異した場合、えー、と機能を失いやすい。これはまあ当然のことなんですが、ホモログが、えー、とある アミノ酸に変異した場合というのはそのホモログはそれで機能しているわけですから天然のタンパクになるわけですねで、そういった天然タンパクでは見られないような変異があった場合には機能が、えー、と失活しやすいというこれはあの非常に、えー、と強力なこの2つのルールがあのかなり強力な経験則となりますで、あの当然のことながら活性部位に変異が入ったり SS 結合の脂質定位に変異が入ったりキス結合部に変異が入ったり DN 結合部に変異が入ったりとかすると当然その機能は失活します でだからそれも当然、あのえー、と病気の原因となりうるんですが、ただ、あの病気というふうに考えると、こういうふうに完全に失火する変異を持った個体というのはリーサルで死んでしまうので、あのえー、と実際の集団の中には残りにくいんですね。なので、えー、と集団で見られるあのスニップに対して、あのテンションをしようとする場合は、実はこの3番目のルールはそんなに強力に働かないということになります。 でそれで、これちょっと前のデータなんですが、2016年、もう5年以上前のデータなんですけれども、ののこうしたユニプロットの書かれているえとバライアントの情報で、病気に関係あるものと関係ないものを調べて、それが構造上、あるいはあのアミノ酸配列のシークエンスの特徴とどういう関連があるかというのを、全体で調べた結果、これですで。これ、エンリッチメントということで、これが1より大きいほど病気になる。 可能性が高いということなんですが、これで見ると、あのやはりフィーチャーテーブルに書いてあるディスルフィード、SS 鉄クであるとか、アクティブサイトとか、えー、とヌク肉量チドのバインディングの部分とか、メタルのバインディングとかがあのすごくエンリチメントが高いという傾向になります。あるいは、この総合作用部位のもう同じようにですね、カゴムスがつく部位とかっていうのはエンリチメントが 1.2 とかになるので高いと。 ああととととががが低低低いいいいいころあるるは変異先のアミノ酸の酸確率場場合合頻度が低い場合というのも高くなるとただこれエンリッチメントで、えっと、実際にこういう変異がたくさんあるというわけではないんですねで。それが次のグラフで示されています。これは相関係数、転相関係数っていってその、えっと、病気に関連ある変異と関連ない変異というのを見分けるための相関係数として見たらどうなるかということ。つまり あ, のあんまりそもそも、えー、と現れないような特徴量であればそれがいかにエンリッチメントが高くても予測のための特徴量としてはあんまり有効じゃないんですね。でこの相関係数で見ると圧倒的にこのアミノ酸の変異確率が低い部分というのに注目した時ときと溶媒トが、えー、と低い部分に変異が入るという注目しているときが相関係数が高くなりますで。アクティブサイトとか相互作用部位っていうのは 消化器室はゼロじゃなくて1以上になるんですが、いかんせんあんまりこの数が少ないので。その予測のための特徴量としては、あのあまり有用じゃないという、そんなような傾向になってきます。それでは、ホームコスの話題はここまでにしまして、最後に最新の立体構造プログラムアルファフォールドツーについて。簡単に説明したいと思います。 でアルファフォルド2は、あの事前のアンケートでも、えーと、アルファフォルド2について知りたいという方が何人かいらっしゃったので、これは p d b j の開発したものではないんですが、まあ、急遽トピックとして取り入れることにいたしました。でまず、経緯なんですけれども、えー、開発したのは、大学とかアカデミックの研究機関ではなくて、ディープマインド社という Google 系列の会社が開発したというものです。 でそれが2020年の立体構造予測コンテスト CASP14 で非常な好成績を残して、えーとまあ、業界内で話題になったと。でその後、えー、その次の年2021年の7月に、えー、あの企業が開発したプログラムだから手法の詳細とかは公開されないんじゃないかと思われてたんですが Nature、えー、にものすごく詳しく62ページのサプリメンターインフォメーションをついた長い手法の解説の論文が出ました。 で同時に、えー、とこのアルファフォールド2のプログラムのソースも一般公開されて、また、えー、と EBI というヨーロッパのバイオフマティクスの研究所から、アルファフォールドによる予測構図を集めたアルファフォールド DB というのがやはり去年の7月に公開されたんですね。で、この3つが同時に起きたことで、えー、と業界外の人にも衝撃を与えてですね、えーと あの非常に高精度の予測プログラムがえと自由に使うことができるようになったというそういうふうなえと嵐が吹き荒れたわけですね。でそれであのまあ確かに非常に高精度であの後で説明してますけれども基本的にはテンプレートベースでもあるんですがテンプレートがない場合でも非常な高精度で予測されます。でまた最新版ではタンパク質タロイタの予測も対応していて。 で膜タンパクや人工設計タンパク質はまあ苦手とも言われているんですけれども、でも実際にやってみると結構それなりに予測されます。それで、アルファフォールド2の手法なんですけれども、でこれは非常に複雑で。 えー、と私も完全に説明できる自信はないんですが、一応、論文を斜め読んだ限り分かることをまあ簡単に説明します。でまず、これはあの基本的なアーキテクチャは、深層学習によるニューラルネットワークでできてるんですが、その中でも、アテンション機構付きトランスフォーマーっていう最新のアーキテクチャを使ってるんです、ねで。これはあの、皆さんも使ったことがあるかもと思うんですが、グーグル翻訳で、えー、と使われてるアーキテクチャで、やはりグーグルのグループが提案した方法です。 でそれを、えーと、そのままのアイデアをかなり利用して使っています。つまり自動翻訳で使われているディープラーニングのモデルを、えー、と使って、タンパク質の立体構造そこをしているということです。でそれで、えー、と こ, のこれがあの情報の流れなんですが、えー、とニューラルネットワークにが開始するのはここからで、その前に、えー、と実は2つ、えー、とデータベース検索をしています。でそれはまず、えーとえー、通常な配列データベースに検索をして、かなり 長大なマルチプルシークエンスアライメントを作ることをします。それから、ストラクチャーデータベースサーチと書いてあって、これは PDB の異型検索も行って、それら2つをニューラーネットワークの入力とするというふうになっています。それで、ニューラーネットワークの部分は、この EVO トランスフォーマーという部分と、ストラクチャーモジュールという2つの部分に分かれていて、この EVO トランスフォーマーというのは、このマルチプルアライメントとテンプレートの構造を入力として、 どの残機とどの残機が近いかというペ ア, ペアリプレゼンテーションという部分とあと各残機の構造の特徴シングルリプレゼンテーションというのをこの2つを生成します。でこれを元にしてストラクチャーモジュールというニューラルネットワークにそれが入力されて、えー、と最終的には各原子の XYZ 座標がニューラルネットワークから出力されるというふうになっています。でその後、えー、とその一旦予測した構造をもう一度戻して、えー 予測をを繰り返すすいいううリリサイクリングっていう作業をしますこれによって精度が改善されるというふうに言われています。でそれで、えーと、先ほども言ったように、鋳型構造は、えー、とそれほど重要ではないと主張論文でもされていて、ここがなくてもそれほど精度は落ちないと言われている。だから、これはあのアルファフォールド2というのは鋳型ベースの予測ではあるんだけれども、デノボ法としての趣が強いという手法であるということが分かります。で えー、と従来の方法であればこう二次構造予測とか共振化を利用したコンタクトマップ予測とか、えー、と局所構造予測とか、えー、それを元にした原子の座標生成とかっていうのがそれぞれバラバラのプログラムで行われるんですがアルファフォールド2の場合はそれが全部こう一体の一連の流れとしてニューラルネットワークの中に組み込まれているというそういう構造になっていますでその部分がやはりあの業界としては衝撃的である画期的であって あのつまり従来の立体構造予測っていうのは基本的にはエネルギーという言葉を使った物理学的な背景であったりあるいは確率という概念を使った統計的推定という文脈で語られることが多かったんですが α ァ f o l d 2の場合にはこの主要な部分にはエネルギーも確率も出てこないんですねひたすらニューラルネットワークで正解に合うようにウェイトがフィッティングされていくということだけで予測がされていくとそういう仕掛けになっていると。 ということになりますでそれでアルファフォールド2を使うためには、えー、と今のところ3通りの方法があって、えー、と一番簡単なのはアルファフォールド DB ってい う, もうあの予測済みの構造を集めたウェブサーバーが公開されています。でこれはヨーロッパの EBI という研究機関と共同で、えー、と作ったものです。ディープマインド社と EBI が共同で作ったデータベース。 ででこれでユニプロットに入っている人の全タンパク質の予測構造は簡単にダウンロードできます。PDB 形式や MMCF 形式でダウンロードすることができるとで。それ以外にも主要なモデルタイムのタンパク質は入っているということです。ただ、えっと、単量体の構造のみで、タンパク質の多量体とか核酸や低分子の化合物などは含まれていない。残念ながら含まれていないということです。でこれに入っていない、えー、とタンパク質の構造を予測したい場合は、 これからだんだん難しくなってくるんですが、1つは Web サーバーが立ち上がっていて、コラブっていう Google のサービスがあるんですけれどもで、それのこのサイトに行くと、アルファフォルドっていうプログラムを Google の計算資源を利用して予測することができるということです。ただ、これはあの、まあ、無料のサービスなので、あのあでこの場合だと、タンパク質の多量体の予測も可能なようにインタビューができています。ただあのここ無料のののサービスなので えー、と計算使える計算のに制限があって、タンパク質の長さとか、あるいは予測のせ、えー、と計算の深さ自体に、えー、と制限があるとい う, ふうなことを言います。だから例えば、スパイクタンパク質とか、えーと、1200アミノ酸を超えるようなものを予測しようとすると、計算できませんってエラーが出ちゃうということになります。でそれで、えーと、どんなタンパク質、大きなタンパク質でも何でも予測したいという場合は、予測プログラムをダウンロードして使うことも可能です、インストールして。 ただこれは結構いろいろ問題が多くて、まず計算資源はそこそこのものがあります。CPU だけでもまあ一応動作はするんですが、最後の段階は GPU があった方が早い。あと、もともとマルチプラーアライメントをかなり厚く作る必要があって、そのためにかなり大きな配列データベースをダウンロードしなければ動かないということです。あとは、これは特に開発者側として問題になってくるんですが、予測はできるんですが、 なんか自分がもう一度学習し直してみたい、ニューラルネットワークをもう一度自分たちが都合のいいようなタンパク質に特化して学習させてみたいというと、学習計算はできないようになっています。であとは、もともとこれはあのアカデミックな連中が作ったじゃなくて、コマーシャルな文化で作られたものなので、プログラムのソース板はオープンなんですけど、そのプログラムを動かすためのパラメータセットは、 オープンじゃないんですね。商用利用は禁止となっているので、ここはちょっと微妙なところで、アルファフォールド2のプログラムを会社の人が使っていいのかどうかがちょっと微妙なラインになってきますね。少なくとも売ってはならないということにはなるんだと思います。はいでそれで、えーと、アルファフォールド2の予測構造の見方。 特にもアルファフォルド DB で表示されている場合の見方なんですけれども、一応、ポイントが3点やっぱあると思います。皆さんが自由に使ってくれていいと思うんですけれども、3点あります。で、1つは予測の信頼性スコアというのが2種類出ています。1つは PLDDT スコアというもので、これは各アミノ酸ごとに書かれていて、ダウンロードした場合は、PDB や MFC ファイルの温度因子の欄にこのスコアが書かれます。 でこれがあの信頼性が高いほど、えー、と高くなって低いほど低くなってくるというスコアで、えー、と後でお見せしますけれどもウェブサーバーのビューアーだと青い部分が信頼性が高くて赤い部分が低いというふうに表示されます。でもう一つは、えー、と残機の相対位置の信頼性 Predicted a l i g n e ラー r r o r というスコアがこれが、えー、とウェブページの二次元マークとして表示されます。これも後で例をお見せしますけれどもあの特に人の長いタンパク質だ と,、えーと 別々のドメインが、えー、離れたドメインが別々の異形で予測されるけれども、そのドメイン間の配置は今まつよく分からないという場合が結構あるんですね。でそうした場合はあの、そのドメイン内の残機の相対値は信頼がおけるけれども、ドメイン間の配置は、えー、と信頼性が下がっているんですねで。それを明示的に示すということになります。あと3つ目の大事なのは、えー、とあの前半何回か、えー、と申し上げたんですけれども、 特に人のタンパク質には天然編成領域といって、そもそも立体構造が一時に決まらない部分というのが、かなりあります多数、25% ぐらいのお姉さんがそうなっています。でそうした部分は、えー、とアルファホールド2はその部分をきちんと天然編成領域であるということを、この PLDT スコアが低い部分が天然編成領域になるらしいんですね、自動的に。でそういった部分は、えー、ともう あの無理に構造は決めないで、エクステンドの非常に長く伸びた構造を便利的に出力してきます。でこれはあくまで便利的に出力したものなので、これを真に受けてはならないと。でこのあのだから、ウェブで見たときに赤くてぐるぐるっと伸びた構造があったら、それはあディスオーダーなんだなと思って、あのまあ、無視するという、あまり真に受けないというのは心がけていただきたいと思います。でえー、と具体的な例を示したいと思います。 えー、とあと3つ例を示そうと思うんですが、基本的にホモコスでどう見えたかと、アルファフォルド DB でどう見えたかというのを対比的に示していきたいと思います。まずこれ、典型的なあのディスオーダーを含むマルチドメインの例で、ABL1 っていう、えー、とこれ、がん遺伝子ですね、チロシンプロテインキナーゼ ABL1 というも の, のがどうなっているかと。で、ホモコスで見ると、ですねまず、えー、とこれ、ディスオーダー予測をホモコスがかけてあって、 1100アミノ酸ぐらいあるんですが、この真ん中のこの部分は完全実相度の部分が600残虫ぐらい続きます。で、それ以外に、えーと、この N 末の部分に結構長いキナーゼドメインが決まっていて、あと C 末の部分にアルファヘリカルなドメインが決まっています。だから2つこの鋳、e、型が使えるというふうになっています。なので、この部分とこの部分に関しては、ホムコスではまあ普通に予測っていうか、ほぼ 100% の構造が決まっているので、構造が分かっていると。 でこれが、えー、とアルファフォールド DB ではどうなっているかというと、この、えー、と前半の N マツのチナーゼのベインの部分はここです、この青い部分です。青いってことはこれ、信頼性が高いということになります。はい。で、えーと、この部分と、あとこの後半のこのヘリクス4本 で, ですね、でここではここの部分、二型2つ目と。 それ以外の部分、この600残機ぐらいある、延々と続くディスプ部分は、なんとなくこう結んでしまったと。こういうふうなことになりますね。これが、この赤い部分が予測された天然編成領域の部分が延々と続いていると。なんかちょこちょことヘリクスがあったりするんですが、これが意味があるのかないのかあんまりよく分からなくて、多分意味がないと。なので、ああそれで、プレディクテッターラインエラーはこんなふうに出るんですが、これが二次元のマトリックスで書かれていて、 えー、とアミノ酸配列がこういうふうにこう並んでいてこれで分かるのはこの緑色の濃い部分このドメイン内キナーゼドメイン内と後半のこうアルファヘリカルのドメイン内の部分は信頼性が高いけれどもこのドメインとこのドメインの相対値ですねつまりここに相当する部分というのは信頼性がほとんどないのでこの相対位置は無視してくださいとこれは便利的にこう置いただけであんまり当たってないんですよということが分かるということです。なので まあ、あのこんなふうな構造、こうひろひょろっと伸びた赤い部分があったらディスオーダーで、そこは信用しちゃいけないんだなということはちゃんと分かって使っていただきたいと思います。はい、でこれはあの、まあ、大体正解が分かっている上で、えー、とアルファフォルダーはどうなるのかなと見たんですが、正解が分からない、本当に構造が分かってないタンパクでどうなっているのかなというのを見てみたので、それを2例、次にお見せします。次に HHIPHuman、えー、とヘッジホッグ。 インタラクティングプロテインというタンパク質の予測構造を見てみることにします。でこの場合、ホモコスで見ると、異、え、形、ー e、構造が2つ使えることが分かります。この N 末に、えー、と 7PGK という PDB がヒットしてて、C 末に、えー、と 3HO5 という PDB がヒットしています。でそれで、α、え、ホ、ー、フフールド2の予測構造はこんな風になってて、えーと、この C 末の方がここで、N 末の方がこうなっています。N 末の方が色がちょっと赤っぽくて、信頼性が低くなっているというふうになっています。 でここで、えー、と実はあの、この2つの PDB は公開された年月日が大きくつやっていて、この C 末のこの部分は2009年、で、この N 末のこの部分は2021の12月、先月に公開されたものです。それで、アルファフォールド DB の FAC、えー、を見るとですね、アルファフォールド DB で、えー、と異形構造の PDB は2021年2月15日のバージョンを使っていると書いてあるので、 この 7PGK というこの N 末の異、e、型はアルファフォールド2は知らないで予測をしているということになります。なのでこの部分がどのくらいこの 7PGK と合っているかということでアルファフォールドの予測精度を評価できるんじゃないかと思ってこの例を選んでみました。でこれが全長構造でこれがアルファフォールド2の構造でこれが対応する2つの PDB の構造で重ねるとこうなりますね。 でそれで先ほど申し上げたように、アルファフォールド2は、この異型構造は知っています。知ってて多分使っていると。なので、ものすごくにこの見ていて、この辺が、えー、とあの少し二次構造に修正が入っていますけれども、ここの部分はほとんど同じになっていると。で、この部分は、この構造をアルファフォールド2は知らないんですね。知らないで予測していると。それで、じゃあこの部分、N ターミナルの部分だけ取り出してきたときに、どのくらい合っているのかというのを調べたのが次のスライドです。 で、このくらい合ってるんですね。これ驚くほど合っています。えっ、ー、と、2つの構造を重ねると RMSD が2オングストロームぐらいしかずれていなくて、でこれがアルファフォールド2の構造で、これは正解構造です。で、これが一切鋳型を使わないで、ここまで、えー、と当たるときは当たるということで、えっ、ー、と、これサイブラストを使ってもこの鋳型は出てこないので、本当にこのデノボ的な発想でここまでビルドするというのは、本当に驚くべき制度だと思います。 で同じような例として g p 1 5 8ヒューマン、えー、とこれはプロバブル g プロテインカップルドレセプター1 5 8って、まあ、GPCR の一種であんまり機能が分かってないものですね。でこれもホモコスで見る と,、えーとまあ、たくさんホモログが決まっていてあ N 末の部分がかなり長く、えー、と600残機ぐらいまたディソーダーリージョンがあります。 で、それで、えっ、ー、と、これ GPCR なんで、7回マッ通ンツ型の、えっ、ー、と、マクタンパク質なんですが、その7回マッ通ンツの部分というのは、結構たくさんホモログが決まっています。ですが、この N マのこのドメインも含んだホモログというのは、これも調べてみると、上上位のこの 7EWF から 7SHF までは、2021年12月1日に、えっ、ー、と、PDB が公開されているということで、えっ、ー、と、このマッ通ンツヘリクスの部分は、 が、えー、があるんですがこの部分にやはり異型がないはずだということで、これで、えー、と予測精度が評価できるんじゃないかということになります。でこのアルファフォールド2の構造で、このいっぱいこう、えー、と細長くばーっと伸びている部分はこのディスオーダーの部分ですね。で こ, のこの部分が、えー、と7階型のマッカンツエリクス部分 で, で、この部分が、えー、とソリューブルドメインであるということです。でえー、と主にこのソリューブルドメインに注目して予測精度を見ていきましょう。 これが全長ですで。これが予測構造 で, でこれが正解の、えー、とクライオエムで決まった構造です。で全長としては、えー、と RMS では11オングステムでちょっとずれてる感じになるんですが、まあ、全体の構造の概要としてはかなり合っているという印象を持つと思います。 このマッカンツヘリクスの部分だけ切り出して重ねると 1.5 7ノオングストロームぐらいで非常によく合っています。ただこれはあの同じファミリーの GPCR の異型構造が入手可能なので多分異型構造を使ってえとそれを修正してきたんだと思うんですがまあそれを異型があったとしてもかなり近いこのループの形とかも非常によく合っているのでえと優れた予測になっているという印象を僕は持ちました。 次にソリブルドメインなんですが、でこれは鋳型がないはずなんですね。ですが、これでも、えー、と多少乱れてはいるんだけど、えー、RMS が 3.84 でかなり近い構造を予測しています。でそれで、これは鋳型がサイブラストを使うと、この下の部分は、えー、とウィークフォモログ 17.8% ぐらいので、えー、とヒットするものが出てくるんですが、この部分にはほとんどヒットするものがないので、 えー、と多分ん、異たなしで、デノボ的でここまで予測してきたんだと思いますが、えーと、かなりよく合っている予測と言えると思います。で最後に、えー、とまたマクタンパク質なんですが、えー、m s k 3ヒューマン、えー、メッケリンという、やはりマクタンパク質ですね。でこれも、えー、と異た構造として、正解構造が 2021年12月1日にクライオ e ムで解いた構造が PDB で公開されていて、アルファフォルド DB に入っているこの構造ですね、というのは、この異型構造を知らないで予測したはずであるものです。で、これがこの構造と 7FH1 がどのくらい似ているのかというので、予測程度の評価になります。 そうするとですね、これもかなり似ているんですね。で、これが予測構造で、これがクラウィエムの正解構造なんですが、あのまあ、全体を重ねてみると、特にこの上の部分がずれてしまっていて、RMS は13オンオストロームになるんですが、このドメインの感じとかですね、ここずれてはいるものの二次構造の感じとかっていうのはかなり似ています。それで、一番上の、えー、とベータシートドメインを外して比較してみると、えーと 驚くべきこと自、RMS 1.7245 ストームで、ね、ものすごくよく似ていますあの。で、この細部のこのループのこの感じとかですね、えーと、このループの部分の感じとかも非常によく似ていて、2、えー、次構造の大まかな配置はほぼパーフェクトに合っているという形で、ものすごくよくできた予測になっていると思います。それで、えー、と合っていないと言っていたこの上側についているドメインについて比較したのが次のスライドです。 でこの場合は、RNS、え、線、ーまあ、あ結構大きくなっていて、これがまあ予測構造で、正解構造なんですが、ちょっと正解構造が広がった構造になってますね。でただあの、二次構造の配置ですね、このアップダウンの逆栄光の β スタルのここをずっと続くような構造の感じというのは大体同じになっていて、えー、とそんなに、えー、とトンチンカンな予測をしているわけではないと。でそれであの あの実は、えー、とこれメッケリンのクラウエーの構造はホモダイマーで解かれていて、えー、とこのもう1つのサビユニットにこう肩を乗せるように広がった構造になってるんですねで一方アルファフォールド2はモノマーとして予測したのでその違いによって違ってきたのかなという気もします、まあ、いずれにしても、えー、と間違えた場合もこのくらいで済んでいるというのはやはりすごい予測になってるんじゃないかと思います で最後にこのアルファフォールド DB の予測構造を観察してみた上のまとめなんですけれども、えー、と先ほど申し上げましたがアルファフォールド DB の場合は、えー、と他のタンパク質拡散化合物などの分子は一切含まれていませんただ、えー、とアルファフォールドのコラブであるとか、えー、とソースをインストールした場合だとあのタンパクタンパクの複合体の予測構造のビルドすることは可能に今なっています でえー、と先ほども言いましたが天然変性領域は基本的には予測されずにあの広がった構造が出てくると。で、えー、とドメイン間の配置は正確に予測されない場合があってバラバラにの鋳型で作った場合はその、えー、と相対的な配置はきちんと予測されていない場合が多いということになります。で、えー、とリン酸化とか、えー、とそのアセチル化とか就職アミノ酸は一切考慮されずに予測されているので就職、えー、アミノ酸の効果とかを知るのは、まあ、あの難しいということになります。 でえー、といくつかの例でお見せしたように鋳型構造が全くないと思われる部分でも驚くほど正確に予測される場合があります。でそれで、あのー、その基本的なペーパーを読んだ感じあと予測構造を観察した感じから考えるとあのこれまでの鋳型ベースの えー、と構造予測が目指す方向というのは、いかに桃円の騒動異形構造を探すかというのを頑張っていったんですが、えー、アルファフォールド2の場合は、異型がない場合でも非常に予測精度が高いので、桃円の騒動異型構造を探すというのが予測例にはなっていないようなんですね。でまたあのデノンボ予測の場合にはあの 分、ま、子、あ、シ, シミュレーションとかを駆使して最小自由エネルギー構造を探すということを目標として作られていたんですけれども、えー、とアルファフォールド2の場合には、そもそもエネルギーとかフリーエナジーとかっていう言葉自体をペーパーで全く使っていないので、あのその物統計物理学的な探索みたいなことを一切中でしている形にはなってないんですね、少なくともエクスプリストにはそういう形になっていない。 でそれで、じゃあなんでこんなに当たるのかっていうと、やはり背景にある論理っていうのは、このもともと Google 翻訳の言語モデルっていうのをベースにして作られてるんですね。で、その Google 翻訳で使われているニューラルネットワークのモデルっていうのは、その翻訳の際には、例えば英語と日本語の対応付けというのを重視するなきゃいけないんですが、その前に、英語らしさ、日本語らしさっていう言語モデルっていうのがかなり精密に作られていて。 でアルファフォールド2もそうなっているようです、つまりあの出力される構造がそのアミノ酸配列を反映するということ以前に、いかに PDB に入っているタンパク質らしい構造を生成するかという部分に、かなり重点的にチューニングが行われていて、それがあのこう見事なデノモル則につながってるんじゃないか。 というのののが今の私のインンプレッションです、まあ。そうなのかどうか分からないんですけれども、Google 翻訳のアナロジーから言うと、言語モデルに対応するタンパク質らしさモデルというのが優れてるんじゃないかというふうに、えー、と今のところ僕は考えています。はい、ということで、あの今回のお題はご門ということで、ご清聴ありがとうございました。